お好みとはお主は相当な変わり者さこれは運命の出会いですよこんな年寄りをお好みとはお主は相当な変わり者さんピカ ス, スピットファイアです7号年姉さんにはまだ及ばない拳銃界の希望の星ブレンテン<笑>、うん、<笑>私は64式消音短機関銃ですこれは運命の出会いですよ 私のことを呼んだ。ほら指揮官様、私精一杯頑張ります。拳銃かあなたが私の指揮官なのですね。トップが t080 拳銃界の希望なの？ u ut コンパクトほら指揮官。今日から一緒だよ。私は64式消音短期間銃です。 VZ-61 スコーピオンだよよろしくねー NK-10 ただいま参りましたあなたが私の指揮官なのですねあ指揮官よろしくお願いしますようルガー P-08 式自動拳銃です私はベレッタ M-9 な人気のベレッタあの USP コンパクト こんにちははじめまして指揮官様。チャコ食べます。こんにちはエミスパイ。S A R 二十一です指揮官様。はじめまして。L 八号へはじめまして。L 八号へここにおも。じゃよろしくなマイ指揮官。アンビの新しい動き。シカゴ食べます。どうし。 お会いできた光栄です私は軽いのが取り柄であります初めましてシケさん様チョコ食べます 報告すればいいんです ね, かりね私がブレン刑機関銃だ過酷なミッションあなたがここの指揮官ですか勝者刑機関えー、っとあんたが指揮官私八0指揮新しい指揮官まあ 仲良く私がブレンケーキ銃だかこのミッションは私しンジュール指揮官 a t 5 2機関銃あなたが指揮官ですね MG42 のおねねえ指揮官早く敵に銃弾の雨を浴びてたいわ何見てんのよケーブルかはじめまして指揮官ごきげんようあなたが指揮官ですね MG42 のおね 回復された MG3 だ PP205 こんにちはラインメダル FG42 が着任しました初めまして指揮官いや他の子の<笑><笑>やっと私のデボンジュール初めまして指揮官いや他の子のスタッチハ式入隊しました い式自動た早にほかの人形についていったらこんな 来ちゃったす、えっと、すみまませんこここがどこだかかわり指指揮揮官官様はじめまして指揮官。 他の子の紹介はしまくてここに面白いやつがたくさんいるって聞いたけどあんたはどう意外と好きだかこの MG5 は今日から新たなものだこんにちは M3 と言いますボンジュール指揮官 a t 5 2 1 3今日初めまして指揮官いや、他どうやよろしくね 何か、ロッツペクトラ M4、正式に入隊します。指揮官、歓迎会とかないの?。訓練とか、偶然と。八八式、入隊しました。指揮官、ここって、何か怖いものとか、置いてないですよね。 と始めまして指揮官いや他の子の紹介はしなくても私一人で十分よ指揮官敵はちゃんと殲滅するから仕立たないでくれる ブラウンの M1918 よわ、指揮官、ここにいたんですかびっくりさせないでください以外に調達すればいいんですねわかりました規定により今から私はあなたのようです 名前ちゃんと覚えてくれますか ？1 ついいことを教えてあげよう。指揮官あなたはすでに。わ<音声><音声><音声> てくれてありがとうら指揮官これはテレッタ M9 なの。 人気た私は何見てんのよあのチキカさんスピットファイアです7号姉おさんにはまだ及ばないけど勝利を勝ち取るよう全力んりくをあのゆ USB